欲しいよねそうか俺だからその古原さんっていうか俺自分のエピソードで、うん、これはあんま言ってないああ教えてほしい教えてほしいなっていうのがあってそれ俺バルカっていう相棒がいたからで俺のモチーフがそのバイクなんですよね、うんうんうん、15だからおうおうそもそも原付きの免許は取れないんですよ、うん、ああ確かにそうだねそうで俺12月3日が誕生日じゃん あれ、お前1話走ってきたよねよで、そうそうで俺らが選隊決まったのは確か10月の中旬ぐらいだった気がするの、うんうん、俺があそうだ、ね、記憶ではそうそうそ う, そ う, そうインしたのが11月の後半から12月の多分中旬ぐらいあのぐらい確か1話と2話で3人チームと2人チームがちょっと同時並行でその撮影するみたいな確か流れだと思うのよそうだ、ね、で俺はその12月3日になんないと玄茶の免許取れないからうお あと撮影までに3日ぐらいしかないみたいな俺ちょうどその時別の作品やってて、うん、あと3日ぐらいのその忙しいな休みでそのごじゃにクランクインするみたいなタイミングだったらきつでやっと私の誕生日来て16歳になりましたうわで品川区の方の試験場行ってウケ、はいはい、るじゃん俺落ちた あの今き、い落ちた聞 い,、うん、言いたことある、現<笑>茶の免許落ちたやつ、周りにいます、<笑>マネージャーもそういうつもりじゃないから、うん、な, んかあなんか、あと3日後撮影だ、だ大丈夫みたいな、その現茶のあれ、みたいなこと言われて、で、俺もうなんか、<笑>やばい、目が目がやばい大丈夫、落ちてるから、落ちてるから。 であれ翌日行って俺<笑>翌日撮ったんですよですか撮れたらだから試験2回受けてた危ないよかった、ね、めちゃくちゃ危ないよ<笑>お前ゴーンジャーのオーディションは一発で通ったのにゲンチャー勉強回 い, い, い や, <笑><笑><笑>いや<笑>なかなか落ちないでしょうと思ってめっちゃおもろいな最初はその変身したみんなを見て「すげえ!」みたいな、うん、なんだっけなんて言ったんだっけお前の名台詞なんだっけ す ご, ーすごい<笑>ちょっとやっってみて、もう一回見て<笑>うわすすごごい<笑>いいけ思ったあなただけいやエビちゃんも「<笑>わーすごーい」ってよくやってたよ<笑>お前の。お前のものもあれ<笑><そう><笑> <笑>あの顔はもうだってさあれさ40万ぐらいでもやったもん ね, ね<笑>みーちゃんとかさ小<笑>さんがさ<笑>俺と打ってさ<笑>わーすごいって<笑> あ, あれすご い, い40万っていほぼいうもう1年最後の方最後の方<笑>やっぱね覚えてんね、まあ、印象は強いからねあのシーンねもう1年やっぱり俺は割とテイヤーズになったりとかしてももういきなりやっぱスッと戻れた感じはあるんだよねテイヤーズそう すんなりどう入れたそうだねなんかいや一番はそのスタッフさんの顔を見て、うんね、やっとなんか戻ってきたなって感じだった渡辺監督だったしねそうそうそう渡辺監督、ね、ほぼ俺たちがやってたけどまあほぼ一緒だもんねそういやすごいなと思ってたぶんそれをそれをそうそう多分プロデューサーいわれたばさん集めてくれたんじゃない、うん、あっ そ,、まあ、そ う, い う, そ, う, いうそうだよ絶対 どっちかっていうとやっぱそのお客さんと の, の前に立った時の、うん、あれ確か名古屋と大阪と行った気がするんだよ東京と名古屋と大阪とテイニアーズの社会みたいないは行ったんだよその時とかに何かゴーンジャーのファンが特別だと俺は思ってんだけど、うんうん こうやっぱみんななんかめちゃくちゃ暑いわけ、当時からずっとなんかこう暑い感じで応援してくれるし、うんうんうんうん、今でもやっぱ、その例えば俺、緑だからさ、うん、緑の服着て着てくれたりとか、はいはいはいはい、本当、緑のウィッグつけ て, 着てきてくれたりとか、はいはいはい、<笑>髪の毛は緑じゃないんだけどな、<笑><笑>そうそうそう、だけどそのやっぱカラーをね、はいはい、出してくれたりとか、はいはいはいはい、あとやっぱ、これも結構、戦隊のでなのかもしれないけど、大阪とか名古屋とか行くと、あの裏側あるじゃん。うんうんその 俺らが待機しあいう場所のさ壁とかにさ「ゴ、う、ー、ん、ンジャー10ヤーズおめでとうございますい、はい、ね」「10年前もなんか、うんうんうん、ここでやってくれてなんか今10年後もここでやってくれて嬉しいです」みたいなの書いてあったりとかで自分の似顔絵書いてあったりとかェルカンボード、ね、そうああいうの見ると、ね、もうなんかいや に祝福されることって、確かに、あと人生で何回あるよみたいな、うん、こんなに大勢の人に、うん。そうだね、それは結構ね、リアルだっか。終わった後とかも、エビちゃん と, かとなんかいろいろやったりとかさ。ああ、そうなん、ね。ね、共演者との、その繋がりって意味ではエビちゃんと割と濃いんじゃない。エビちゃんともめちゃくちゃ濃いよ、ね、先輩レンジャーの。うん 洋介 君, あ洋介君が結構その戦隊周りの仕事をしてて、うんうん、そこで陽介君に声かけてもらって「え、う、び、ん、ちゃんと薄い君と一緒にやったらどう?」みたいなこを言ってくれて、うんうんうん、あ そ, なてそういうつながりになったんですかえびちゃんと二人でこういうとこに集まってドラマを撮ろうっていうドキュメンタリーから実際にドラマを撮るみたいな企画だったっ、うん、へえ結構面白かったよそれ TTFC かなんかそうそう TTFC で配信してもらっ て, て 緑ってさ、やる人って、ちょっとクリエイティブなその作業だったりだとか、得意なの、<笑>これどうかなのかな、すごいな、いや、わかんないけど、どうなの、それは。それえば、ゴーンジャー の,、うん、そのコロナになった時みんなをやっぱそのね元気づけたい、励ましたいっていう思いで作った動画も、実は臼井君が編集してくれてるんですよ、これ。いやー、ね、あの時でも、あれはあれで楽しかったよね、うん、みんなでなんかこう、ね、連絡取り合って。うんそうそう なんか俺たちでできることないかな、ね、みたいな、ね、だからあれはすごいなんか俺薄いってこんなことできるんだってなんかイメージがさ高校生で もう一緒に変顔して一緒に怒られて寝てる時にコアラのマーチを口に突っ込んでたイメージしかないから、だからなんかそんな男が今こんな編集とかまでなんか愛のあるね編集までできるようになったんだって思ってちょっと感慨深かったもんね。ああそうかいやいやまあまあ嬉しいですけどねまあまあ嬉しいです。もう新和くんとかさ実は。うん ときちょこちょに住、うんでてあそっかそっかマジで2人で公園で飯食ったりとか<笑>公園で飯食ったゴごンんじゃじゃんそう<笑>俺達ゴーンジャーホントにゴンを地で行ってるね小倉原さん結構定期的にねなんかちょこちょこんか、うん、そうだね飯食わしてもらってみたいな割と<笑>、ね、なんだろうここはコーポルト町みたいな感じだからお俺たちがちょっとプランクすぎるだけでプランクすぎるかなで好きなムはだってこの前、うん あの姉と一緒にやってる舞台見に来てくれたんだ あ, あそうかそうかそうかそう か, なんかあれですねすっごい高そうなお菓子持ってへえー、いや俺気持ちいいですね<笑>いや俺なんか持ってったっけいいよ俺ただ確かその時に面会かなんかがそもそもダメみたい な, なんか感じじゃなかったコロナででん か, か, か, でなんかそういうのは遠慮しますみたいな流れがたぶん来たと思う<笑>じゃなかったら俺割と用意するタイプだから じゃあもしいいじゃ、その中としたら何を思ってきたの俺、ヨックモックお、ヨックモックのラングドャがすごい好きだ で, <笑>で、なんで俺、それが好きになったかって言ったら、まあ、自分が遅刻したときに割とマネージャーが差し入れてくれてたのがヨックモックで、<笑>俺、その差し入れと言ったらヨックモックみたいなイメージが強いから、差し入れといえばヨックモック<笑>、実はだから、日も本当はね、本当はよ、誕生日だから、えそうなのよ。 いやー、本当にごめんなさい、俺さっきのあの頭のくだりも<笑>、カットしていただきたい。本当にすみません、<笑>俺十二月の頭で。三十一になったなんか出てくる。あー、ちょっとあと、五時間後くらい。いやいや、遅いわ、五時間後くらい待ってない、そんな。<笑>用意しときなさ い, <笑>い、用意しときなさい、もおかしいな<笑>、まあ。そう、ごめんなさい、俺。いや、だから、俺は割とそ う, いう。あず、好きだよ、こういうの。<笑>なんかそうやって、俺がなんか、持ってこなさそうみたいな感じあるかもしれないけど、<笑>俺はちゃんとお前のために、こうやって、用意をですね、こうやって。 ウシくん、お誕生日おめでとうございますハッピーバースデー<笑>でもやっぱりここに俺は お, お前との思い出をトッピングしたいからこのコアロのマーチをこうやって お, <笑><笑><笑>おい消すなよ<笑>どなて消すじゃなかったかじゃあということで上水、はいえー、先生、はい、ハッピーバースデートゥーユいやーもうねハッピーバースデートゥーユハッピーバースデーイヤーズリーハッピーバースデートゥ ー, ゆー おめでとうございま す, いますおめでとううすい君おめでとうこれも何回かやったんだよなー3歳で誕生おめでとうございますうす<笑>、はい君、ほうぶいってほうてもこれも何回かやってるんだこのくらいも<笑>これもあったよあったなんかどっかであっ た, あったなんかその<笑>俺の時あったよね絶対お前がゲソとしたら他、ね、の人がゲソみたいな <笑>まあ今回ですね、臼、ま、井、あ、に来てもらって、割とゴーオンジャーの素の部分が皆さんに、まあ、あのお見せできたんじゃないかなというふうに思います、まあ、ゴーオンジャーはこういった形で、とても硬く真面目にやっておりますの で, です、ね、これからもぜひ皆さん、応援のほどうかよろしくお願 い, いたします。<笑><笑>ということで、今日はですね、えー、2人でお送りしました、またね ー, バイバーイ